あとね、はい、これだけじゃないのなんですかこれの次があるらしくってっもう一個動画がありますこちらはい「うん、あ明日さとみのあ共和国電波、うんうん、あ<笑>この番組はあ、うん、あああああああああああああああああああああああああああああああああああ ちゃうんだよね<笑>ごめんなさいこ れ, はこれは私あとあのさドヤ顔で「SIMFUMA7 <笑>」どどのマネージャーも見てるけどこれアミュレートに対して損のが。 これでもアミレットの、うんえー、とマネージャーのねあの女の子水木ちゃんあっちゃと仲いいから大丈夫いやいやいや<笑>うちに何の連絡もないこれ裁判したら勝てる<笑><笑><笑>あっ面白い面白いいいやいやいやいやあの<笑> 1時間楽しむ番組だしと意味が変わってな<笑> しかも何しかもさあの私の番組名全然言えてないのにさあけさかさとみのだけはっきり言った後に会えるじゃん<笑>あけさかさとみのうわ、まあ、<笑>マジでさ<笑><笑><笑><笑>あそれは問題でしょいや一番嫌らしいわホントいやいやいや<笑> 思った通りだったわ、私の。違うわ違うわ。あとねあとね<笑>一番問題なのはこれよこれを。何ですか？もう一個あるのよ。間違った。<笑>ラジジネームニットを着た巨優、その破壊力ジェロムレバンナさんからいただき。<笑><笑><笑>ミシさん、日本三大女優ってアスカキララ、青い空、あと一人誰でしたっけ？<笑><笑><笑><笑>そうだな、私が。 のジャンル違うかもしれないんですけれども、私が思う、じゃあ日本三大女優、アシカキララ、青い空、姫川優奈。リブ女優ですか。かリブ女優、セクシーセクシ女優さん、セクシ女優。あ、ああとやっぱり自分のね、あの尊敬している枠っていうところで、あのあ、ちょっと四大女優になっちゃうんですけど、もう一人出してもいいかな。 そう<笑><うだ><笑>これさかっこうんいい。<笑>あ<笑> <笑>うまい先生で、ね、なんでさ、三台でとどめておきゃいいのにさ。四台にわざわざして、寝るの。なんか、二段落ちってやつ。<笑><笑>やってみたかった。<笑><笑>アミィリエトに英文書類はいねえ。<笑><笑>ごめんなさい<笑>。ごめんなさい<笑>。うちの事務所に英文書類は一人もいない。いないんですか。いないんです。 えビスもあんなおしゃれな街で<笑>マジそうそう正 そ, その免許ヘアダインさんに渡した。なんでなんで<笑>素晴らしいねやっぱどっか繋がってんだ<笑>繋がってないわ全然繋がってないわ繋がりはないわ本当にひどい。 いや、<笑>これなんであげたの。なんであげた。うん、え、え、う、っ、ん、と、四大女優に、うん、いや、それはですね、もうあの、まず三大女優がもう素晴らしい、あの。本当に有名な方々でね、うん、なんですよそうなんですか。そうなんですよ。見たことあるんですか。まあ、見たことはありますね。<笑><笑><笑>あります。<笑>あの <笑>ないです な, ないな い, な い, ないってないないあのその中で、うん、えー、まあ、あけちゃんという存在はですね、えーえー、やっぱ本当にねあの年も同い年でだけどキャリアもこうやっぱ長くて演技力もあってそして人間もできているこんな私とも友達いや素晴らしいこれはもう。 私の尊敬すべき、尊敬すべき、本当に、本当よあけあけえええあけ け, えええあ け, けちょっとね、あ の, ね, いいのあね、あなたね、あなたね、たたねちょっとね、うん、なんでほ<笑>ら、ええー、話やなって書かれてるよ<笑><笑>え話やな<笑>ええ話やなせやこのままだと入国は許可できますから、ね、えー、えー、なんで この場でですね、うん、アミュレートのアビに明坂さとみに陳謝をなるほど、えー、やはりこう人としてね、け、えー、じめはつけなければいけませんから、ねえー、し, そうしっかり謝っていただきたいと思いますなるほど、えーえーえー、令和元年11月25日、えー、私、西アスカは全力の気持ちを込めてアミュレートに所属されている明坂さとみさんに謝罪の あっいたし、ますんあ